次は、ヘッドとテイルとワードカウント WC、えー。あと少しだけ行関係のフィルターを説明しますね。ヘッドマイナス行数というのは、えー、先頭から指定した行数だけ取り出す。えー、じゃあ、例えば、さっきの分解した後を、えー、T3 に入れたとしますよね。 ここからは先頭の3行を取り出す。ヘッドのマイナス3の T3。の先頭の3行を取る。あるいは、えー、テイルというのは後ろの何行かを取で最後は、えー、ワットと1とできてから3行を取り出す。で、えー、行数を省略すると10行分ということになっています。 また、えー、否定した行数よりも、えー、ファイルの中身とか短い場合は全部取り出されます。次にですね、えー、入力したファイルの、えー、文字数や行数が知りたい場合、例えば、えー、PS っていうところでありますね。これが何ワードあるか。PS、ワードカウント。そうすると、えー、行数は4行。えー 単語数が16、文字数は110と。行、単語、文字、それぞれ数えることができます。ル e キ c のマイナス L っていうと行だけを表示、文字だけを取る、単語だけを表示、ということもできます。では、演習ですけれども、今のエコーの例とか、 This is a cat とかはですね、ファイルに作ってもいいんですけども、えー、直接この入力、この内容をエコーとかを使って食べさせも大丈夫です。うん、例えば、エコーの。それから TR の人もいいですね。えーな そうすると、A が Z になってますから、A が Z になってますね。まあ、そういうことはできます。次は、英語の文章が大きいので、セットンブ・ラング C を実行します。で、マ、ま、ン、あの、えー、なんだろうな、えー、そうすると、今度はマニュアルが全部英語になってます。 じゃあ、ま、え、あ、ー、PS の結果を p s テキストに取ったとしますよね。で、えー、番号がついている方が良ければ、例えば、キャットのマイナス A の p s テキスト、えー、レフで見ましょうか。要するに何行目かというのがわかるようになってます。じゃあ、これはいいとして、 こういう行数の多いファイルの途中、例えば100行目から111行110行目までを取り出して表示するにはどうしたらいいか考えてみてください。ヒントはヘッドやテールをうまく組み合わせるとできますね。それから次に、えー、さっき単語をやりましたけども、えー、そのマンコマンドに出てくる単語の一覧の出現回数を作ってみる。例えば、だとかざっととか、よく出てきた単語の出現回数を調べてみるのにこういうのが使えます。 あるいは、自分が選んだコマンドのマンに出てくれたもの、出現頻度トップ10の表を作る。これはですね、さっき言った、えー、出現回数のところを順番にソートしないといけないんで、えー、ちょっと余計なオプションが必要です。これはマンをよく調べないとできませんね。えー、ソートのマニュアルを調べるということです。まあいくらか難しいですけど、やってみてください。